トウモロコシ畑嫌なのよね年視界が悪いから見失っちゃうわ堕落寄りの方に誰かいる手が見えたわ止めてるわよ でダウン取れて、良かったわああ。板が怖いから地下じゃない方行きましょ。ああ惜しかったわ。もう一人いるじゃない。はい。 これは運がいいわね、うん、まだ誰かいるんじゃない、うん、板壊しときましょえ、いたの びっくりしたわ爆発した方に行くわはんだか調子がとってもいいわ おじいちゃん何をやっているの?」「奥にみんないるわ」「見つけた」 で殴ろうかと思ったけど届かなかったわ今回調子良すぎて私じゃないみたいだわまだおじいちゃんが救われてないってことはローリーの近くに救助来てるかしら やっぱりそっちねダッシュで離れた いるのはわかってるけど発電機が気になるから戻るわ発電機が全然回ってない複数でどこか回してるいたわもうストライクの時間は終わってるわね ここで回してたのね一人チェイス中にもう一人がつけようとしてるわ 触っちゃダメよ発電機5台なのに放置は濃くすぎるかしら時間かかっちゃいそうだから釣るわ フックが通って逃げられるかと思ったわ痕跡があるわハッチをダッシュで探してるのね うーん、うまく隠れられちゃったわ。 Thank、you